で、太もってきま、ね、ここ<笑><笑>も、ねここね、ああああっよいすねれとこここでで右ってしょ。 <音声><音声><音声>鼻が出てきましたね。 鼻が出てきたっていうのは体がねよく効いてる証拠ですっていうことなんですね。えー、交感神経と副交感神経っていうのまああの支配神経の中にあるんですけども、それがねあのスイッチするときにね鼻水が出たりとかするんです。もう鼻水のところじゃないです。<笑>だからね悔しいけどね体はめちゃめちゃ痛いけど体はめっちゃ効いてるって思ってるんですよね。じゃあまず。頑張って<笑> はい、はい痛 い, 痛 い, 痛 い, 痛い<笑>回転するのは危ないからね、気をつけてください いいよい、うん、しょ、こ, こ, これよあいつ。<笑> もしかしたら立っている時に左足に重心がかかっているのかもしれませんね。うん